それでは計算基礎学一の第十一回目の授業をこれから始めますまず前回の授業のまとめです前回は拡張ユークリット補助法の応用としまして中国需要産法拡張ユークリット補助法を用いた中国需要定理の計算法について説明をしました今回は 拡張ユークリッド補助法のまた別の応用としまして有利数の最高性について論じたいと思いますそれでは有利数の最高性の話題に入りますテキストでは第四点十二節七十ページからですここではまずはじめに有利数を常用間に埋め込んでの計算法について解説します その有利数を常用管に埋め込んでの計算なんですけれどもあの今回はこのような例題を取り上げたいと思います。5分の2プラス3分の1が15分の11になるという計算なんですけれどもこの計算を見てみますと一応この計算結果の分母が15という有限の値になっておりましてそれから計算結果の分子の11分子も11という有限の値になっております。しいましてその まあ、与えられた有利数ですね5分の2とか3分の1からその計算結果の分母や分子 の, その値の大きさを見積もることができればそ の, その範囲内での、えー、で表せるその有利数の組み合わせっていうのは有限項通りにありますからそうするとこれをその弦の個数が有限項の乗用感に埋め込んで、まあ、あの同じような計算をできるのではないかというのが、えーまあ、この計算結 有数に埋め込んだ計算の動機ですで、まあ、なぜわざわざこのような面倒なことをするのかということを疑問を持つ人もいるかもしれませんが一般にその計算機上でですねこの有理数演算を行うというのはあのかなりの計算コストがかかります。特に有理数同士 の, その足し算などをしようとしてもその分母をそれえるための通分などの操作がありましてそうすると まあ、場合によってはその分数の分母の桁数がですねどんどん大きくなってしまって、まあ、それが計算効率に影響を与えるというようなこともありえます。で一方で、まあ、あのこのようなその有理数の計算結果からですねある程度分かるような情報をもとにその有理数をその徐々に埋め込んで計算しますと。 基本的には整数演算で済みますのでそうするとその計算の効率化を図ることが期待できますそこでここでは以下のような設定でその有利数を常用間に埋め込んで計算を行うことを考えます今与えられた有利数を t 分の r としますで r と t は共に整数ですでこれを そのある十分な素数 P を持ってきまして、まあ、Z overPZ の乗用感の元として表現します。でここでまああの P はあの家庭から素数で与えておりますのでこの乗用感 Z overPZ の, の源 A というのはあの情報の逆円を持つということが分かります。でえー、とこれを この情報の逆元をですね、あのこちらその下の式にありますように、あの T のインバースというふうに書くことにします。で、まあ T のインバースは、まあ T と書けますと P を法として1に行動になるというようなあの重要関の値です。で、そこでそのまあ与えられた有理数と T 分の R というのを、で今求めたその T T の情報の逆元 T インバースを用いて。 その r かけるティンバースという形でこの z オーバー pz の重要感情で表します。で、えっとこの分母に相当するこのティンバースの計算ですけれども、これはあの以前この授業でやりました。その p を法とする法、逆元の計算で求めることができます。 以上を踏まえて今回の例題に対してその乗用感での計算を進める上での準備をしましょう。えー、と今考えていたあの例題は五分の2プラス3分の1イコール15分の11という計算でした。で、えー、とこれでその有理数 t 分の r に対してこの、えーと 分, えー、と分子 の, あの絶対値ですね r がまあ15で上から押さえられる。 それからあと分母の絶対値 t が16で上から押さえられると仮定しましてでこの r と t の積の2倍の値を計算しますそうしますとここでこれは 2×240 でその480と出るんですけれどもこの480よりも大きい素数 p をここで選ぶことにしますこの根拠についてはこの後で述べます そこでまあ今回はその480より大きな素数 P の中から487を選びました次のステップでは加えられる有利数五分の二をその Z o v 四百4 8 7 z の常用感への埋め込みを行いますでこれはまずその五のあの 487を法とする5の逆減を計算するわけですがこの計算はその法逆減の計算の手法からその487とその5から始まるその拡張ゆっくりとご助法で計算することができます。でこの計算をですね拡張ゆっくりと誤助法のに従いましてこちらのスライドにあるように計算していきますと R3T3S3T3 がですね1とと1ととと マイナス二と百九十五という組として計算されます。以上の結果から、その、えー。マイナス二かける四百八十七プラス百九十五かける五が一に等しいことが分かりましたので。えー、このことを、まああの四百八十七を法とする常用漢で表しますと。え五、ー、かける百九十五が四百八十七を法として、まあ一に行動であると。いうことから、えー、とこの。 487を法とする5の逆減は195であるということがわかります。でそこでこの Z over487Z の乗用感上でその5分の2を埋め込む際には分子の2にそれから分母のにあたるその5の逆数の100情報の逆数の195をかけた値390としてこの390を5分の2と同じ値と。 元として思ってまあ 487z 倍 487z の常用間に埋め込むというわけです。では次に加える方の数3分の1を同じく常用間 4z 倍 487z への埋め込みをすることにします。これは先ほどと同様に487を法とする3の逆減を計算しますので、まずこれはその4 487とその3から始ままる各所ビュークリトの法を計算しますでまあこのスライドにあるように計算しますと R2S2T2 が1と1とマイナス162という組みとして計算されます。以上の計算結果から 1×487 マイナス 162×3 が1に等しいことが分かりました。ここのとととはその487を法としますと まあ、3 ×百1 6 2が487を法として1に合同であるということですから3のですね487を法とする逆減が百1 6 2でえとこの百1 6 2と487を法として合同な正の数は325ということが分かります。ということでえとこのですね 3, 3分の1ユリス3分の1は えっと、この常用感 ZO487ZZO487Z ではこの325という数としてこの常用管に埋め込むことにします。で以上で五分の2と3分の1をそれぞれその乗用感 ZO487Z に埋め込みましたのでその埋め込んだ整数同士の計算を行います。そうしますとその用管ではプラス で715とでこれをまあ487で割った乗用としてまただいまの計算からですねそのオーバ z over487z という乗用感で、まあ、228という計算結果が得られたのですが、えーとまあ、たまたまそういう数が得られたのかもしれませんので、えー、と次に確認することというのがあの次のようなことがあります。 まずその、まあ、t 分の r ですね t 分の r イコール r かける t のインバースが、えー、と487を法として228に、えー、合同になるようなその有利数、えー、t 分の r もしくは整数 r と t が存在するかどうかということで、えー、もし仮にですねこの最初の条件を満たす r と t が存在した場合に それらが我々が本来計算したかった計算結果である15分の11に対応しているか と, えと以上のことを確認する必要があります。そこでとりあえずその拡張ゆっくりとご情報を使いましてこの有利数15分の11をその常用管 z over 487z にえと埋め込む計算をやってみたいと思います。まず最初に えっと、この15分の11の分母が15ですのでを、えっと、を法とする15の逆を計算するるの逆計算ことにしますでこれは、えっと、拡張ゆっくりとご情法で、えっとまあ、あの487と15からですね上位を計算していけばいいですので実際に計算をしますとこの R3S3T3 の結果が1とマイナス2と65の組みとして求まります。 以上の計算結果からマイナ− 2る4 8 7プラス6 5ける1 5が1に等しいことが分かりましたのでそうしますとその487を法としますこの15の逆減というのはまあ65というふうに出てきます。でえとこれでですねこれをこの15の逆減情報の逆減65を使ってその15分の11というのをこの 常、えー、用管ですね、z over 4 8 7 z に埋め込むことにしますと、これが 11×65 で715、715を487で割った常用が228ということで、えー、と先ほど の, です、ね、あの計算結果と一致します、この228というのは。ですので、えー、どうやらその先ほどの計算結果は、この常用管で15分の11という有利数に対応する数であ る, あ る, あるだろうと。 いうこことがのの、まあの時点ででで推測できまます、えー、と次にに、えー、のの整数228から、えー、と実際その計算はあのこちらにありますようにその徐々感の方ですね487とそれから えー、と与えられた原因228から始まる拡張ユークリット5情報を計算します。で、えー、と今回まあこのようなスライドにあるような形で計算しますけれども、えー、ここでのポイントは、その上与 RJ がですね、そのえと15、今与えたえと上階の15以下になった段階でえと計算を終了するというものです。でこの場合は R3 が11になりましてこの段階でこの15以下の条件を満たしておりますのでここで計算を打ち切ります。で、えっと、以上の結果からこちらのスライドにありますように11イコールマイナス 7×487 プラス 228×15 という関係式が得られました。でこれを その487を法とする行動式にしますとこの11が487を法として 15×228 に行動であるということを言っています。でここでですねその15というのが実はこの分15分の11という有理数の15をですね両辺に。 この合同式の両辺にかけたものだと思うと、まあ、この合同式の結果からその15分の11がえと復元できたということですねこの487を法とする計算結果228 で, でそれがえと15倍すると11に合同であるということが言えたということはまああの元の有理数でいうとこの15分の11が この乗用管で徐々に対応する弦であるということが言えたということになります。でこのことで r=11t=15 と置くことで、まあ、あの計算結果の t 分の r という有利数が復元できたということになります。で今回の有利数の再構成はこれから述べますそのテキストの定理 4.82 に基づいて行われておりますので。 これを紹介しておきます今 N と B と R スターと T スターを整数としましてで B は0以上 N 未満それから R スター r も0以上 N 未満で T スターは正の値としますで N と, と B から始まる その拡張ユークリッとご助法による常用を計算しましてまあその組をその RiSiTi というふうに置きますそしてこの拡張ユークリッとのご助法の常用 RiRj に対してこの Rj が R スター以下になるような最小のインデックスを J というふうに置きますで、えー、とこの時のその J 番目の この RST をそれぞれ R'S'T' S というふうに置きます。でさらにあるそのあ整数 R と S と T があの存在していてでこの RST の間には R=NS+BT プラスという関係式が成り立ちでさらにえーと R star はあーと N の絶対値以上。 それから、えーと t, スえー、と t の絶対値は、えー、と正でかつ、えー、t s t ター以下であるという仮定が成り立っているものとします。えー、とこの時、えー、と次が成り立っているというのが、まあ、この定理の主張で一、まあ、つ目としましてはその、まあ、t プライムの絶対値が、えー、t s t ター以下であるということそれから二、えー、つ目は n がその r スターと t スターの積の2倍より大きければある0でない整数9が存在して r が r' の9倍それから s が s' の9倍 t が t' の9倍という整数が成り立つというのあこの定理の主張です。証明は時間の都合で省略しますが あのえっとまあ、テキストの方ですねあの、関心のある人は参照してください。